65数年 ミ, チャオ ン, ミチャオン、IBC のパレードです。す。の IVC IVC アナウンサーやレーやターも上がっています、IBC、では今年も盛岡山頂組の熱気を2かに特別番組でお届けします。 相手にみんなで盛り上がっちゃおう浜田社長を先頭に佐藤アナウンサーなん雪見アナウンサーここから見えるだけでもおいしくお願い